あ, あと、普通のインタビューで最後の質問は、あの、るいちゃん、たくさん飲むと、どんな人になりますかえあー、えー、okay. うんー、スイーピースィーツ。えー、いいなー。か<笑>わい、はい、可愛い。見たい、見たい。<笑>黒いちゃんはえー、笑う。<笑> いいねカリオテはあのなんか何回もごめんなさいって言っ、えー、<笑>な<ん>て<笑><笑>ごめんなさい私なんかあのえっと面倒くさいからあのめ迷惑をかけてごめんなさいえー<笑> なんか恥ずかしいから、いっぱいの 飲, 飲んじゃったら。Yeah. <laughs> じゃ No sorry today." OK? No sorry、yeah. today!、Uh, yeah. OK! <laughs> I'm an apologizer drunk! <laughs> <laughs> ごめんね <laughs> <laughs>